はい、皆さん、こんにちは。今日はマイクテストしてみます。はい。まず、このイヤホンですね。イヤホン、普通にけあのスマートフォンを買ったときについてくるようなイヤホンです。どうですかよく聞こえますかこれで十分だったらこれでいいですよね。はい。じゃあ、マイクを変えてみます。はい。今、これ見えますかうん。 こういういマイクです、はい、どうですかこれの方がよく聞こえますか聞こえますかどうですかとこれは USB で接続するマイクですあの。パソコンの雑音があまり入らないようになると言われています。はいじゃあ次で。とこれは。 あれかなえっ、ー、と、ノートパソコンのについてるマイクですね。というか、マイクは な, くなんていうんですかね。ノートパソコンから入力しています。はい。じゃあ次は、ね、あのマスクをつけてみましょうか。はい。えっ、ー、と、今はこれですね。えっ、ー、と、イヤホンですね。どうでしょうか。変わりますかなんか雑音が。 あの息があんまり入んないなと自分では思ってますはいじゃあ次はこれですねこのえっ、ー、と USB マイクですどうでしょうかよく聞こえますでしょうかうんまああの持たなくていいから楽ですよねこのマイクだとここに持ってこないと音が小さいこのまま話すと音が小さいでも こ, こ, これだとね立ってますからね楽ですよね はい。最後は、えー、っと、ノートパソコンですね、これね。はい。ノートパソコンのマイクです。さあ、皆さんどうでしょうかどれが一番聞きやすいでしょうかマスクも意味があるでしょうかはい。